はいさあ、えー、古い 動画ですね、えー、ジャン君の3年間をまとめたやつに、えー、今、えー、字幕を入れているところです YouTube の字幕、えー、進められているのでちょっとやってみていますおやポンちゃん今までジャン君と一緒だったなまたトイレですか起こしちゃったね 喋り始めたら起きちゃうんだよね<笑>かわいいね